過去に調べ編集部は、全国の20ケラ60代の男女1363なに、美男美女の異性のミスは許せる許容範囲が広くなりがちだと思う、かどうかの調査を実施。その結果、ほぼ半数の 46.7% が、容姿端麗な異性に甘くなる、と回答していた。視覚ただ美しいだけじゃない